え, え, え, えだっいたのかいたのか頭 の, ってるの頭してるのほうかもしれないですね。 引っ掛けて壊したら。